間違いの顔でやります。うん？今から山田しますんで。うん。でこれ回転する。ここ？それ聞いたな。ここでやります。山田から。回転って言ってたうん。か、ね、こみかこみかこみね。<笑>たらってまねはい、ブラックサイスマーターって今更着るものですかね？そうですよ。しかもこれブラックサバスのオフィシャルですから。<笑>どうしようもない段階でなっちゃったね。この辺見える。 はい。まあのー、もなく、まもなく山田社長が出てきます。ま、はい、もなく山田社長が出てきます。どういう判決でしょうか、うん。話していただきましょう<笑>きた。来た来た来た来た。今日目うかにつ山田さん、交際でもうであの BHC のデマが認められたみたいですけどちょっとごめんなさいね。ごめんなさいね。あの感想コメントお願いします。一瞬と変わらずです。一瞬と変わらず。はい。はい あ、そうですか。ということはあのデマと名誉毀損 で, ううで、ね、今後番組のノヘイ TV です。ノーヘイと TV。はー、い、マ そ, そうですそうです。まあ、さんであの新宿バートもました。はい。あの僕前に取材ずっと申し込んでるけど、えー、山田さんに断られてるんで今日来ました。あ、ちょっとこれどけなかんた。今後あの番組の方向性とか変えていく予定はないですか。ちょっと待ってね。ノーコメントかよ、まあ。ちょっと待ってくださいね。待、ま、たな い, なですよ、ねま、たない待たない。待たない待たない。 まあ、基本的には不 当, 判決 な, んです、ね、不当なわけな い,、ね な, ね、<笑> な, いないでしょうがちょっと気持ちを乗せてみました絵、はいはい、マ書いて名誉毀損してのと金払えって言われてるんでしょでどこが不当なんですかそれ普通じゃないですかどちらの誰です か, ですかむしろ安いじゃないです か, あ か, あかまあでもねあの、えー、と前回一審での判決受けてあの 僕らの番組作成できますのは、動画の配信を。んええー、そこを、サッカ止めるということが、まあ、一番辛いなということではありましたが。うんうん、それは特に電気もなく、そのままですので、はい、番組はそのまま続けられる。はい、あの、えー、問題というのことだと思います。うんうん、かこれからもデマと熱望で番組作りを続けていかれる感じですかね。はい、あそれ、あ、あなたが言ってたの、大谷誰ですか。まだまだ風評を続けるのあだ。どこの誰ですょう。その人が。 沖縄県民なんか中国からお金もらってるとか言ってたけど俺ら全然一銭ももらってないよズばっかりつけた本当に。え、えど ど, どちらさん 沖縄県なるほどャリストで、す、はいはいはい、あんたらがまとめたら沖縄県民で、うつくなって言われてるんだから、答えなよ、真面目 に,、まあ、に、誠実に答えなよ、デマって明確に否定されてるじゃん、誠実に答えなさいよ、デマじゃないよま、真面目にやりなさいよ、卑怯なことばっかりしてやらだめですよ、これからもその熱動とデマで番組作りを続けていかれるんですか デマと熱造で番組作りは続けませんえデマと捏造でやって、今回、負けてるんですよねでも動画削除せえって言われてないし、動画削除されてなかったらデマじゃないっていうこ、ちょっとお産だな っ, っ手向き取材をやったわけですよ ね,、えー、とはね、取材もほとんどしなかったし、今、女性の取材で手向き取材をずっと続けたわけですよね。 大学の嘘ついてはったのんはいやいや嘘嘘つついいいいいいいてててはははったた、ね、たのののの井上トトトンンンネネネルルル事件さささんんんじゃなでででですすすすかかかか山山田田デしょそそもも辺辺辺辺野野野野古古古古らららら高まま時間ええぐ考違けど何のことって放送したじゃないですかニュース女子で。いやいや あなたの番組放送した内容です。じゃあすぐ言いましたよ、うん言したね。言いました。言いました。まあ す, すは、ね、あれは、ね、山田さんが思いついたデマですか。あれあんなしょうもないデマって全部山田さんがついたああなたの感想ですよね。感想じゃな い, い, い感想じゃない。い感想じゃな い, ゃな い, い, ない。自分の放送した番組も全然自分が放送した番組内容も全然もう覚えてない。どんだけいい加減なんですか。はい いやいやそうあなたの感想ですよ、ね。い や, いや感想じゃな い, ゃな い, ゃない、ま、もちろん感想だけどいい加減の答えに対して言 い, い加減というの感想。感想は感想も悪いんですけまあまああの感想は、まあ、感想は何もでも言わせてもらいますよ。すもそもそも取材すべき場所に行かないですよね。はい、まあまま今回の取材なんでなんなぜ取材しないのかわからない。今回の判決について、ねうん、まあちょっとまあ今のご紹介というか今の気持ちをまずいただきたい、うん、あそうですね。あの会社としては多分ん上国に向けて。 準備を進めることになりますね、うん。はい、あのやっぱり不当判決なんですね。<笑>どこは不当なんですか。うん、いや、ほんでね、はいはい、あの、しゃべるから聞って。どのあたりが不当ですか。で、やっぱり僕ら的には、番組、現状の番組を削除しなくていい。ということですので、裁判所判断は。 だからまあ番組制作者としては勝訴とは言いませんね。あの無事勝訴ぐらいで考えています。同判決はない勝訴なですか。一審でもそれ言ってましたけど。同<笑>判決はな出ましたけど。一審の判決ううかです。弁護団側ですね。私は沖縄タイムスの安倍と申します。あ, あ, あの弁護士 が, ううう護士がうううコロナ給付金を採取して逮捕者が出た。あのどうでもいいわけないよね。今話しそういいないよね。ちょっとねあの。 あの今はその判決についてコメントをいただきたいので、あ, ね、あの別の別のことについては特にコメントもちろん別のこともいっぱい聞かれるのか 別, の 話, をやるいや別の話は始め て, やめてや、はい、まずですね、どの辺が不当なんですか。あ、まずちょっとあの確認なんですけれども、今回その動画を削除の命令が出なかったから。 まあ、うん、あの、そうそれは弁護士もそういうふうに言ってるんですか、はい、これを見て、この判決を見て、<笑>そうそうだというふうに言う法律の専門家がいるんでしょうか<笑>弁護士さん俺、そうなん、別にこれ、山田さんの感想で す, んですか山、ね、あなた の, さんの感想ですよね<笑>、はい<笑>、なんだこういうアドバイスはしてないわけですね、これがそうそうだということは、うん。でも裁判官は敗訴とも言ってないから、ね、で裁判といから精神的勝利みたいな、<笑>精神的勝利みたいな感じで。 精神的勝利法、まあまあ、でも、口勝訴ではあるけれども、上告されるんです、ね、あ そ, うそうそうそう、会社としてはね、はい、やっぱり1円でもその損害賠償のあああれが出たり、損害賠償を払いたくないというのが、うんまあ、趣旨 で, あるでも、多分それって、はいあの、お互いの主張じゃないですか、うちは悪 く, 悪くないと思ってますし、うん、相手さんは悪いと思ってらっしゃって、うん、金銭的な部分にいったら、こういう結果が出てるんで、うちはそれは不服とするのは。 当然ですよね損害賠償の500万円の請求求められた部分で判決に不満なのでそれ と, すると、うん謝、謝罪文でしたっけ、この2点はああ、えー、求められてますので、うん、上告しますこれ、その賠償責任を負わ、まあ、されることについて、うん、その不満だというのは、まあ、ど, どういうい部分それはうち、番組作ったことに関しては、別に悪いものは作ってないと思ってますから。うん あのでも実際事実と違うことをニュースとニュースの手で放送して悪いもんを作ってないという感想はちょっとおかしいんだよ、ね。あ、そのあなたの感想、これ取材の場なんで、ええ、議論は別にするつもりはないので。で質問質問です、はあ。これ会見ですよ。健斗さん的にどうですか。いやまああのー。あなたも遅れてきてる。健<笑>斗さんも遅れてきましたよね<笑>。それ大きな懸念だよ。うん。でそれが大きな懸念だよ。 なんだよ。でで僕がしゃべてよ、ね、ってもね。これ当たりのニュースですか。あの今私ケントさんにコメント求めてないんですよ。うん、あの裁判当事者の他にもコメントを求めてるので、記者さんに比べなくてもいいですか。これね、あの、はい、ごめんなさい。あの記者さんの質問を受けてますけども、はいはい、僕らの番組のロケでもあるんですよ。何の番組ですか。こちらのものニュースです。こラらのもニュースです、はい。ごめんなさい。これは会見なんですよね。会見じゃないよ。 さっき会見されるっておっしゃってます。したけど外、ね、国の方なんで日本語がねああ不自由かもしれなん い, いや山田さんがおっしゃったんですよ外国のいやいや山田さんが会見するっておっしゃったから僕らもあっち構えたんで会見とは言ってないえ会見とかなんですねいで そ, こてそこで質問答えます よ, <笑>ますよぐらいのことですよ 逆に、会見は何でかでロケやりますんで、前で待ってくださいって言いましたよね。ロケとは言ってないです、さっき八回で言ったことじゃないですか、全く違います、えー、ロケ言うたからで、で、カメラのところ、一応言ってくださいと、俺一回言ったよ、ね。あなたたちの作った番組が、そのデマだということで、うんうん、その名誉毀損が、はい、あの、認められたわけですけれども。その判決を受けて、またこれを虎ノ門ニュースの番組にして、こうやって差別を消費して。商売につなげるのかというところを聞きますいや、なんか、あの。 デマだから損害賠償じゃなくて名誉毀損訴訟ですから。名誉毀損、うん、そこは正確に打った方がいいです、ね。デマを出したから名誉毀損が認められたんじゃないですか。でも真実性が認められないという判決だったと思うんですよね、うん。真実性が認められないということは、まあ真実とは。 言えないといとう、うん、でもそれはもう1回裁判もうワンチャンスありま、ね、でもまあ、あの今、うん、現状では、DHC の番組がす嘘をついた、現現いいで え, え、はい、でも今、今日の判決の話をしてるんで、すよね、うんうん、いやだからもう一回をしますから、DHC の番組が嘘をついたという判決で、それで損害賠償を、うんうんえー、求められているわけ、があの命じられているわけですよね。そうです そうですねはい、これからも同じ番組作りをしていると、ずっと損害賠償を払い続けることになるんじゃないですかなんか、なんか抜本的になん か, か変えたほうがいいんじゃないですかね抜本的に何を変えるんですか、うそ、ん、を放送しないとか、うん、他人の名誉をう嘘でデマで貶としめないとか、うんうん、取材してないのに取材したふりをするとか、うんまあ、今までニュース女子がやってきたようなこと、うん、っていうのが取材はあのしてましたし、別にデマやと思ってないです。か、うん あの番組で取材なんかしてなかったじゃないですか。いろいろ何言ったぞこのさんや。な、何もさんやな。山本さんですよね。<笑>取材取材すべき場所に足を運ばずにあ。あなたは。高いの今と銘打ちながら、高、う、い、ん、にも足を運ばず、うん。裏取り取材もなければ、当事者への時間当たりもないという番組がニュース女子だった、うん、ですよね。よねうん、え、江戸川さんって。うん、取材っていうものを取材したという自覚が終わりなんですか、ね、<笑>ニュース女子に関しては。はい、あります。はい、以上。 え取材ってあのテドコンさんがなんか破れた封筒を持ってきたあれが取材ですか。テドコンさんも電話って言ってました。井上さんがあのトンネルの向こうでひどいことが起きてるとか言って全く嘘のことをこのこれを超えたら高いですとか言って僕ら実際に行ったけど車で一時間かかりましたよ。事件現場から四十キロ離れた場所で立ち入りとすること自体が本来テレビとしてありえない話。ありえない取材じゃなくて、ええ、取材じゃなくて説教しにったみたいな、ね。ねえロケでしすい移動放題言ってるわけだから。いいロケの場ですじ ゃ, いじゃあこちら、ね、こちらのいいもう一回<笑>。<笑> <笑> DHC の方針を話してくださいあじゃあ、上告に向けて検討を始めますので、はい以上です検討、まだ決まってはないの判決 で, です、ねのね、会社のことなんで、会社とも相談しないかもしれなんで、ね、あの決 今, 日今あの、裁判長が読み上げた判決用紙の中でね、はい、そのテロリストとか過激派という言葉は、うん、あは、新巣郷さんの実際の呼びかけに照らして、えー、内容が違うと、うん、異質なものであると。 いう事実認定をしたという、高裁裁判長を読み上げてました、うんえー、その点、つまりあの、感激は テ, テロリストという言葉は違うよという、高裁の判決の指摘についてのご感想は、どのようにお考えになりますか、うん、ああのそれは意義がありますので、さらにあの裁判を通じて議論を重ねていければなと思ってます。あの最高裁はは事実認定する場ではなくて あの法律審なので、うん、あの事実認定はほぼ、あのここであので差し戻しをしない限りは、うん。まあ固まってしまうものというふうに思われるわけですけれども、うん、その辺弁護士さんとはちょっとよう相談したああ。そうですか。どうするかも決めますね。はい、はい、はい、以上。はい、すみません、どちら様でしたっけ。上情、ね、の結果れがですノマニュースのロケの上報でされるという、まあ、方針である、はい、であとおっしゃった。 もう一回ね。それでそのまあもう一回チャンスがあるとおっしゃいましたけど、そのじゃあもう一回チャンスがあってそのチャンスでもうまあまあなんて言いますかその主張が認められなければ、うん、あのデマだというふうに、ね、ご自覚になるとい。まあ裁判所がね謝罪文出せと言われたらまあそれはその命令には従いますね。謝罪文出して元気づいてやりますね。反省もしないけど謝罪文出す。 ね、だからそれはもう裁判所がそう言うたらそうね。確ねまあ判決が出ればそれに従うしかないですね。従うしかな い,、ねかないか。はい。その通りですね。今後の番組作り、琉球新聞。今後の番組作り も, ああの作りもあの確定するとまあ変更していくっていう。変更していくってどういうことですか。方針番組作りの方針ですね。方針は変えませんね。方針はい、変えな い, えない。今までのように今まうう不十分な取材でも。 不十分かどうかは、別に、まあ、皆様が不十分と思うかどうかですからそれがそし、別に裁判所で不十分とは言われてませんから、信じるがないし、相当性もないと言われていない。 あの星もになっちゃうんで真実性のない取材に十分、真実、はい 性, はい、性のない取材が十分ということってあり得るんですよ<笑>しゃべられへんやつ、真実性のない取材が十分っていと<笑><笑> い, 十分っていうことはありうるんでしょうか、するでする気持ちは全くないっていことはさいてもおか言くない。 上告するからだからですし、謝罪する気持ちは全くないのかって聞いてるの。謝罪する気持ちは全くないですか？県庁か。県庁か。謝罪する気持ちは全くない？一言お願いします。今日の話全部無視ですね。裁判の結果に関係<咳>ンンに。さすが D H C。以上です。謝罪する気持ちは全くないってことですか？教えてください。あ, あの今日のモヤも含めて詳しくは来週水曜日の虎ノ門ニュースをやりますの で, です、YouTube でご覧ください。ください。どうぞ。 あのうちも来週水曜日の「ノンヘッド TV」で放送しますんであの、ぜひ夜見てください。ケ、はい、ケントさんケントトささんんんもが汚れるよよ逃げんなククズクズ